はい、どうもこみです。さて、本日はこちらの GS さんからですね、動画をお届けしたいというふうに思います。CWL ですね、ミックス対戦。で、タウンホール12の中身を、本日はっ届けしたいと思います。残念ながらね、星小差で負けてしまって、破壊率は勝ったんですけどってところですね。んまあ、これ悔しかったと思うんですけども。えっ、ー、とですね、うんと今日の12なんですけども、合計5種類の編成をお話しさせてもらえたらなというふうに思ってまして、た結論から言うと、これ13とほぼ被るんですね。ただまあ、13での 運運用の仕方と12点での運用ののの仕仕方方とでいやこれが多分違うと思いますのでそこら辺をですねお届けできたらなというふうにも思いますで、えー、とまずですねえっ、ー、と1本目行ってみたいと思うんですがこちらですね、えー、とこちらじゃないなはいこちらト、えー、キさんが取ってきてくれてますこの前回がですねまあ、結構安定感が高いんじゃないかなと思う、えー、とイエティボーラーですね イエティラシュ系の変遷になりますおそらく12を使う方は、これがまず、えっ、ー、と、相手の村がこんな風に施設が密集している場合ですね、えっ、ー、と、壁の中にこう密集している場合は、えー、わりかしやりやすいんじゃないかなっていう風に思います。まず、グランドオーデンのお出火 で, で、えー、カットするんですが、本来13ならこのままでいいんですね。 ただ、えっ、ー、と、12の場合、えっ、ー、と、なのか、まあ、これはキさんのオリジナルなのか、えっ、ー、と、グランドオーデンでここまでこうカットを入れていくじゃないですか。そうすると出てきたクイーンがですね、えっ、ー、と、絶対に、よいしょ、クイーンが、それないんですね。こちら側にこう歩いていくという形ができます。ここがカットできているの で, で。そうすることによって、えっ、ー、と、アーチャークイーン、クイヒーパートの、えっ、ー、と、逆走というのをきちっとケアして、えー、その中でイエティ王者ゃどこから出していくかという形になるわけですね。 まあ、ギリギリ体力が削られてますけども、あのヒーラーがちゃんとスイッチして、レイジヒーラーの形を取りながら、あきちっとですね、ア、えーチク体力の管理をしていきます。これうまいですね。こういうところが、ん自分だったらちょっと、えー、うっかりクロークを使わされちゃうっていうケースもあり得ると思うんですけども、トキさんさすがですね。 で、壁の中にこれもきっちり入れていきます。えっ、ー、と、壁外の施設をカットすることによって中に入っていくというルートを作ってますね。ババヤンキングで3次方面カットして、イエティたちをこのジャンプの呪文がある、えー、ここのダークエリポンプのところに一気に流していきます。角度をつけて入れているところも見逃せませんね。こう出してしまうと、こっちにこう反れちゃうので、そうではなくって、この若干下側から出すことによって、こういう風に歩かせていく。で、上方向には行かせないということですね。 はい、そういう形を作ってあとはレイジジャンプレイジを重ねがけしていきながらタウンホール角に進めていくんですが若干、ババキンのこれカットが、えっと、間に合わなかったのでニエティが外に流れちゃったんですねこれ、だいぶ致命的だったと思うんですがそこをきっちりホグライダーがカバーしてくれたっていうのが美味しかったですね。 えっ、ー、と、若干これ、え巨爆のダメージは食らってしまってるんですけども、アーチャークイーンが、えっと、タウンホールを撃破して、で、ホグライダーが中心部に、えっと、イエティーたちが少し戻ってきたイエティーたちと合流して、この中に入っていくという形になったので、えっと、結果的にはこのヒールの輪の中に、えっと、ホグライダーもちょっとほぼほぼやられちゃいましたけども、ホグライダーとイエティーが、えっと、両方とも入っていきながら、最終この9時方面の区画を撃破するという形ですね。 こういう壁のね、この隙間、あ、こういうところですね。この空いてるこの隙間って本当に、あの、イエティ使うときにはなかなか難しくてですね、ケアするのが。あの、ババキンでおそらくこちら側を全部カットしてから、えっと、イエティたちを中に中にこう入れていくというプランだったと思うんですけども、壁の外にね、出さされてしまったと。ただまあそこからの、 あの落ち着いたリカバリーがさすがですね結果的には外周を回したネクロマンサーがバーバリアンキングを守る働きをしてくれて3体のネクロ全部ですねこう生き残った状態で、えー、ヒーローもーバパキンが着衣残して全開、えー、という形ですうまいですねさすがトキさんだなというアタックなんですけどもえー、とですね2つ目見ていきたいのは、えー、この同じクイヒーの形からですねクイヒー・ディガホグ、えー、行ってみたいなというふうに思います モエリンさんですね。はい、この方のねクイヒデオはえっ、ー、とうんすごいレベルが高くてですね、あの自分は多分なぞるのはまあ無理な。 アタックっていうぐらい、クイヒーパートがグカットですね<笑>。で、えっ、ー、と、アーチャークイーンとババリアンキングを出していきながら、これヒーラーをつけないのはですね、今、えヒーラーを出しちゃうと、ダメージが入ってる、ババリアンキングの方にヒーラーがいっちゃうんですね。なんで、アーチャークイーンがダメージを受けて、えある程度ババキンが離れたところらへんを狙ってヒーラーを出していきます。で、えっ、ー、と、こっちは3次方面に出していったイエティ、こ個ですね、いましたけどもえ、そいつがやられてからヒーラーを出すというところも見逃せません。あの、アーチャークイーンが体力全開になってしまうと、 イエティの方にヒーラーが釣られちゃうということもありますのでえっとヒーラーのダメージを負っているユニットを優先的に回復ターゲットにするという特性ですねえここをしっかりと見極めてまずアーチャークイーンにダメージが入るのを待ちさらにイエティが落ちるのを待ってからのヒーラー展開という落ち着いた流れがさすがですね 相手のインフェルノドラゴンとあとネクロマンサー出てきますけども、ここしっかりフリーズとポイズンをかけていって、インフェル ノ, インフェルノドラゴンのこのインフェルノブレスっていうんですかね、これを<笑>ケアしていきます。イーグル砲が壊れる前にスーパーウォールブレーカーを打っていくっていうこのタイミングを見事ですね。こうすることによって、イーグル砲の前の壁をウォールブレーカーで開けていきます。さらにさらにもう一層奥までこれは開けていきたいんですが、えっと、ここはですね、そうだ。 ええー、とね、開けていくと思って開けないんですよね。アーチャークインがここまで入ってから逆走というか、まあ、戻ってこう、動き直すんですけども、動き直したところで壁を狙っていきます。で、このクロス棒のところら辺ですね、の壁に穴を開けようとするんですけども、残念ながらスーパーボールブレイカーが、あの、思いっきりですね、この、 ダミー壁に捕まってダミー壁壊しちゃったというね、え、ちょっと、多分これは、んと、予想外だったと思うんですが、え、なんで、アーチャーク壁なくいいますね。ただ、上方面ちょっと目をやってみると、ディガホグがしっかりタウンホールのところでトームを、え、の恩恵を受けながら、え、爆破ダメージを回避して、さらにそのまま一気に進んでいきます。 あの本来、ですねタウンホール12であ13でクイヒー・ディガフグする場合にはなるべくですね今の環境タウンホールと相手の援軍っていうのをクイヒーパートで処理するということが結構重要になってくるんですけどもタウンホール12の場合それが多分あまりないんだと思うんですねなんでかというとタウンホールの爆破ダメージをトームで回避してしまえば もうそれで終わりなんですよね。13の場合って、7秒間かな、確か遅延効果がある。そこで、えー、とトムの効果が遅延効果時間の、えー、そのなんてユニットの火ダメージを回避するだけに使われてしまって、全体的に進軍に影響しなくなっちゃうんですね。 ただ、タウンホール1位の場合にはバックダメージを別に受 け, 受けないように頭合を使えば無敵状態のホグライダーとディガーがガンガンガンガン進軍していきますのでこれが12、13の、えー、タウンホールに対するケアの仕方の違いなのかなと思います要するに相手の防衛軍とディガホグのルートが作れればこういうふうにです、ねえー、グランドウォーデンプラスディガホグパートで、えー、タウンホールを狙っていくという形が作れるということですね いや、すごいですね。本当に、まあ、見てるともう芸術的なアタックになってきてしまっていて、あのー、一番最後ですね、あの、割とやりやすい、えー、編成を一個お話ししたいと思うんですけども、ね、そこまではだいぶレベルが高いアタックをね、えー、たくさん、うんもう、じっくりと見てもらいたいというふうに思うんですが、えっ、ー、と、これはですね、えー、クイヒーラバルですね。 で、天才を使っていきます。で、天才パートをどこに打つかというと、ここに打っていくんですね。相手の、えー、っとエアスイーパー、クロスボウあとはインフェノタワーですね。これをしっかり と,、えー、っとライトニングとクエイクで追っていきます。でえ、さらに援軍をまずこれ、釣り出してますね。バルーンで釣り出すのがポイントで、この防衛援軍をえうっかりですね、ジャイアントとかで釣ってしまうと、本来処理しなくてもいい。 陸 に, しあそ陸にしか反応しない援軍まで吸っちゃうんですね。まあ、そうすると食い火で、まあ、処理するにしても、まあ、当然手間取ってしまってあまりよろしくはないので、えー、バルーンで吸っておくというのがポイントですね。そうすることによって、えー、援軍処理の無駄に処理しなくてもいい援軍っていうのはもう処理しないという形が作れるというところですね。 ポイズンの効果時間ギリギリですけども、フリーズ、あとはベビードラも添えることによって、しっかりとここのストライカー、インフェルノドラゴン、ネクロマンサーを撃破。さらにバーバリアンキングで、これカットしているので、クイーンはしっかりこの対抗のある角に狭いところ入っていきますね。えっと、ホービング一発食らっちゃいましたけども、まあこれは、んまあ仕方がないですね。なかなかバーバリキンと並行して歩かせているので、えっと、 そこの気圧っていうのは結構難しい。で、クロークも打たされてしまいましたが、ただここから先ですね、えっ、ー、と、そんなにもえ、アーチャークイーンを、え、怖がらせるような施設はないので、1層目の壁開けですね、これスーパーウォールブレーカーで接して、さらに2層目、え、あの対空砲をターゲットにスーパーウォールブレーカー展開していって、え、イーグル砲の深くにアーチャークイーンを進めていきますね。いや、お見事ですね。パパキンのフィストのタイミングもアーチャークイーンと並行するような、え、速度感で動くように、え、タイミングがかかっているところも見逃せません。 で、そうすることによって、こうなんですね。もう完全に直線のコースができちゃってるので、えっ、ー、と、ここからボマーをまこからこう当てていって、なおケアも、ちょっとバルーンとかもね、当ててケアをしますけども、メインの、えー、とバルーンっていうのは、えー、ここですよね。まっすぐドカンと。 こうね、えー、走っていってる。タウンホールに向けて真っ白だという感じですね。タウンホールにはきっちりとフリーズをかけて、固めながらのさらに爆破ダメージに対してトームを見事ですね。もう完璧なケア。 あとは、えー、先ほど見ましたが遅延効果がないので、えー、直下に打ったヘイストに乗っかったバルーンが一気に加速して残った施設を無敵状態で破壊していくということですね食い品もこのようにしっかりと最後まで生き残っているというところもあのアタックの安定感ももう物語っているというかさすがの一言ですねニョル D さんとおっしゃるんですかねちょっ と,、えー、と読み方があの間違ってたら申し訳ないんですがナイスアタックでした でですねえっ、ー、とやっぱりまあ食い引きが多く使う場合にはポイントになってくるのはえっ、ー、とここですね。 えー、とクイヒーパート、どうしても処理ができないけども、えーと、壁の中からクイーンを狙ってくる施設、こういうのシングン、えーと、マルチインフェルノとこの、えー、クロスボウですね、これをもう、えー、とアと浅クイで処理するには壁の中に入れないといけないんですけども、壁の中に入れちゃうと、そこから先の、えー、クイヒのルートが非常に作りにくいと。なんで、壁際を歩かせたいから、じゃあ中にある、えー、手強い防衛はライトニングで壊しちゃおうということですね、そうすることによって、この壁際をこう、えー、クイーン歩かせるというルートがね、えー、作ることができます。これが安全に機能する とというとこですねでそうすることによって、えっとラバルの直線的なルートを作ってあげてあとその直線にラバルをまっすぐ走らせるというですね、えー、アタックになっていますさて、えーとですね、4本目行ってみましょうかもう1個ですねラバルを見てもらえたらなとい う, ふうに思います、えー、今度は、えー、天才ラバルですねこれ一層を見ていただきましょうロータスさんのアタックですねこれがねまあすごいね面白いというかうまいんですね えっ、ー、と、このタンホール処理とヒーローパート、えー、ここのね、えっ、ー、と、8時9時面のところっていうのかな ?8 時面かなを処理するヒーローパート、これがすごくうまいので、ぜひね、えー、見てもらえたらというふうに思うんですけども。 えっと、まずは、ウィザードで、え迫、ー、撃砲カットですね。迫撃砲の影響範囲内に、えっと、ウィザードが、えー、入ってないので、えー、もう、ノーコストで壊せてますね。で、さらに、ここ、え今、クロスウと、あとは、えっと、アーチャークイーンにもダメージを入れたのかな大砲と、あと、えー、対空砲ですね。この区画をきっちりと壊していきます。で、ここを壊すことによって、サイドカットになってですね。ベビードラゴンがここをカットしてくれてるじゃないですか。そうすると、ババキンとアーチャークイーンが、 こっちに関してはウィザードがこうカットしてくれてるんで結局もうこの線の外にはみ出せないんですよねでしっかりこの壁の中に入って相手のアーチャークイーンさらには、えー、と大砲とかアーチャートとかですね、えー、壊すことによって、えー、とーきっちりと面でのカットをしている今ちょっと話してたらすいません少しあの見るの遅れちゃったんですけどもこれですね ハァンコールの撃破、えっ、ー、とここには今、ウォールバスターは立っていて、中から、え、ニーコブリンとイエティを出してきました。で、こうすることによって。 えっ、ー、と、タウンホールをほぼノーコストで壊しちゃうんですね。で、さらに、このタウンホールの撃破っていうのがラバルのルート作りにも繋がっています。要するに、えっ、ー、と、こっち側も完全にヒーローと呪文で壊してしまっているわけですよね。で、ここに関しても防衛施設をきっちりと、えー、今、えー、ウォールバスターを使って壊したので、ラバルのルートは必然的にこんな風にまあなっていくわけですね。はい。 このような形にしていく。まあ、最初こそ狭く、えー、とユニットを進めていって、ただ後半に関しては、えー、バルーン部隊っていうのを、えー、と二次方面、一次方面から加えていって、えー、最後ですね、えー、終着地点を十字次方面に持っていくというような形を作っていってます。これ、うっかりですね、バルーンを全部ここからドバーッと出してしまうと、あの、ちっちゃいんですね、こういうふうにわーっと。これはあまり良くないので、えー、とロータスさんはですね、しっかりとバルーンの本体っていうのを、 4、え、時、ー、方面から出すんですけども、えー、ばらけるところで追加のバルーンを、ね、入れていくっていうことをあの忘れてなかったところがすごい見るとです、ね、どこにやっぱバルーンは最後、着地点を持っていくかってことを考えながら使うのが多分大事なんだろうなとい う, ふうに思ってまして、まあ、自分はそういうふうに意識してるんですけども今回のロータんはここです、ね、完全に今、このババキンが倒れているこの領域ですね。 ここに着地点を持っていくために、えー、幅寄せするバルーンを、えー、一時二時方面から出していったというところですね。さて、ではですね、最後、えー、4番見ていきましょう。これがですね、自分的にはだいぶ、えっ、ー、と、ん、使えるときには刺さる変異性なんじゃないかなって思いました。これ自由の優ん初見でこれをやってるんですが、えっ、ー、と、理想はおそらくですけども、非初見で狙えるときには一番、えー、効率的なんじゃないかなっていうふうに思います。 天才ドラゴンですね。何をするかというと、タウンホール11、10と同じですね、対空砲とエアスイーパーを巻き込んで、えー、っとライトニングクエイクで追っていくというパターン。 で、スーパーボールブレーカーを使って相手のタウンホール周りのところの壁に穴を開けていきましたね。で、こうすることによって、アーチャークイーンをしっかりタウンホールに入れていきます。これ、あの、バルーンみたいなこれサイドカットの役目してますね。お見事ですね。こうすることによって、えっと、ベビードラとキングのカットにより、アーチャークイーンのタウンホールをちゃんとターゲティングすることができると。 いうことですね今、クエイクを打ってますけどもライトニングとクエイクの呪文それぞれ使ってタウンホール、でもない失礼しました対空砲を合計3本持っておきましたねでさらに1個、安い箱にあったものも処理してますねでこうするともう序盤ですねえっ、ー、とししました序盤に、えー、とドラゴンが相対するここの対空砲マルチインフェルノ あと、クロスボーですね。あと、イーグルフォン着弾もあると思うんですけども、ここに、レイジトームを与えて一気に突破してしまえば、あとは、はい、もう怖い説が、まあ、そんないっぱいないんですよね。陸のクロスポーがあって、あと、防衛援軍がいて、で、あとは、えっと、マルチンフェルノがありますけども、えっ、ー、と、ここま で, で、序盤を一気にレイジトームで突破できさえすれば、あとは残ったドラゴンたちがガンガン押してくれるということですね。 ドラゴンのルート、こんな風に見てたんじゃないかなと思います、結構ドラゴンは幅広いルートでもまあそこそこいけるんですけども、も、えー、こちら側、残ってしまったヒーローたちで処理できなかったそこには、このボマを当ててカットすることによって、えー、とドラゴンたちをまっ直ぐこうですぐ進めていくような、そんなルートが描けたというところですね。 これ、あの、今、今でこそ、やっぱりストライカーとか、あの、ネクロなんかが入っているケース多いんですけども、ボーイングの中身が、まあ、例えばラバーハウンドだったり、えー、っていうような陸にしか反応しないユニットが入っている場合には、なおさらこういう攻め方って刺さるんじゃないかなと思います。ライトニングとクエイクで相手の対空砲を潰しておいて、えー、ボーイングは無視する形で、えー、ドラゴンパートを展開していく、というような形ですね。 今回で言えば、あの、相手のターン、えっ、ー、と、クランジョってここにあるので、結構影響範囲って、あのー、下側に寄ってますよね。この辺はいくらヒーローを使っても援軍を呼ばないので、特にこのタウンホールをヒーローで処理する。うん、しながら、ドラゴンのルートを作るっていう、まあ、こういうルート作りですね。こういうルート作り。っていうのはすごい合理的ですよね。はい。という形でした。 どうですかねタンホール12やってらっしゃるとなんかあの一つでもですね、あ、この攻めちょっとやってみたいなというような参考になる攻めがあれば、あの、とても嬉しいなというふうに思うんですが、今回までですね、えっ、ー、と2回 GS さんの収録をさせていただいて、<笑>すいません、感じだった<笑>。させていただいて、あの、11と12の戦術の盛り合わせ的なものをまずお届けいたしましたが、これからは11と12をこうミックスしながらですね、特定の攻めにこうフォーカスしながら収録して皆さんにお届けで できたらなとい う, ふうに思ってます、まあ、なので本日はドラゴン編成とか、まあ、今日は、えー、ディガホグ編成とかいうことですねまあ、いう形でやっていきたいとい う, ふうに思いますのでぜひですね、エタンホール13だけではなくて11、12の方にも役立つ動画を上げていきたいと思いますのでまた今後ともぜひご視聴いただけたら嬉しいですそしてこの動画参考になっているということでありましたらぜひグッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いいたしますというところで本日はこの辺りで、えー、動画終わりにしたいと思いますまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ